IP を使いこなせるかかどうかで放送局の競争力に差が出るはずです放送局の形というのは、進化に合わせて柔軟に対応できるようなシステムが求められますパナソニックが誇る次世代 IT ・ IP プラットフォーム k イロ o s そしてネットワーク関連において世界でも高いシェアを誇る Cisco、放送局のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。